みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターシ講師の瀧澄でございます。配、は、弾、い、のコツということで、1本目の動画では左手の話、2本目の動画では右手の話、そしてこの3本目の動画では、機材とかセッティングについてのお話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。 まあ、本当に極端な話、そのギターのセッティングとかが悪いと早弾きというのはなかなか、ね、できないものなんですよ。本当にうまい人というのは、ね、そのギターのセッティングが多少悪かろうと全然早く弾き出たりとかするんですけれども、やっぱりこうある程度知識がある人は早弾きをするギターというのは、ね、ちゃんとこの早弾きをするなりのセッティングをちゃんと施しているわけなんです。まあ、その辺の話をベラベラとさせていただきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。 と言ってもそんな大した話が出てこないんですけれども、まあ、よかったら参<笑>考にしてみてください。とりあえず、早弾きをする上うえで、まず一番大事であろう要素は、その弦の弦高ですね。弦高。ギターの弦高について、えー。こちらがとても大事になる要素かと思います。弦高高高いギターで、早く弾けないことはないんですけれども、やっぱり最初のうちは特にちょっと低めにセッティングしたほうが割と導入しやすいかなという感じです。一つの簡単な診断方法として、 一円玉診断をしてみましょうか。一円玉診断。一円玉で簡単にできてしまう原稿をチェックという感じです。一円玉用意してくださいませ。それで、この一円玉で何をしたいかというと、この12フレットのところにちょっと突っ込んでみてほしいんです。12フレットのところにこう突っ込んでみてほしいんです。それで、こんな感じで、6弦と5弦の間に一円玉が挟まったならば、 割とこれは原稿低いギターです。もしそのままこうスカーンと落ちてしまうようだと、まあ、ちょっと高めのギターという感じですね。それで、同じようにこの高音弦側、1弦、2弦、3弦とかも通してみて、こう1円玉がしっかりとどまるようならば、まあ、結構原稿低いギターという感じです。1円玉の厚みって大体 1.5 センチじゃ、1.5 センチはょうがでかすぎる。1.5 ミリなんですけれども、6弦側で 1.5 ミリ。 はこれは結構低いセッティングという感じですね。割と原稿ベタベタな人でも、6弦側が2ミリっという人もよくいらっしゃるので、えー、僕のセッティングはこれかなり低めと言えます、1 5 m で、早引きをめちゃくちゃする人というのは結構1ミリに近いギリギリのセッティングをすることが多いので、まあ、軽くとどまっているんですけど、今軽くとどまっているんですけども、たぶん1弦側が本当に 1.3 とか1 4ミリぐらいという感じなんでしょうね。 まあ、もっと下げることは可能ですけれども、僕のギターのセッティングは今こんな感じという感じです。12フレットで6弦側がだいたい 1.4 とか。それで、この高弦側が 1.3 とか 1.4 とか多分そのくらいのノリだと思います。<笑>まあ、もちろんその、ね、ちゃんと測るときはこんな1円玉じゃなくて、ちゃんとノぎつとか測って使って測らなきゃいけないんですけれども、まあ、簡単な診断としてはこんなところです。 もし皆さんのギターで1円玉診断をしてみて、6弦側がスパーンと落ちたりとか、1弦側がスパーンと落ちたりしたならば、もうちょっと下げてもいいかもしれません。1つの目安として、1円玉を2枚重ねると3ミリに、約3ミリになるんですけれども、約3ミリの状態で6弦がスパーンと落ちたりとか、1弦がスパーンと落ちたら結構高めです。6弦3ミリは、まあ、なくはないなという感じですけれども、もうちょっと落としてもいいと思います。 1弦 3mm は結構男らしいセッティングです。なので、その弦高調整をしてみて、そのもうちょっと弾きやすいやつに調整をしてみてもいいのかなという感じです。弦が低いともちろんフィンガリングはしやすくなるわけですよ。弦が高いとフレットを押さえるまでに少し距離が生まれてしまうわけじゃないですか。この距離をできるだけ小さくすることで、配弾きしやすいセッティングを実現する。配弾きしやすい環境を実現するという感じなわけです。なので、まあ、複数本ギターを持っていらっしゃったら、本は なんかも早めき専用ギターとして、いろいろこうセッティングをして調整してみても面白いなという感じです。で、調整するやり方としては、簡単に言うと、このサドルというパーツをいじって下げることです。けど、あのなかなかこれ一概に言えなくて、あまりあのこうしろとは言いにくいんですけれども、ネックの状態とか、あとこのナットというこのパーツの状態とかによることも 多いので依存するというか、その関係性で原稿って決まってくるので、サドルを下げればいいというものじゃないですよ。サドルを下げると音が出なくなったとっいうことも全然あると思います。まあ、出なかなったらまた元に戻せばいいので、そんなに重症じゃないんですけれども。<笑>なので、あんまり詳しくない方は、普通にお店に持って行って、ちょっとこれ原稿高いから少し低くしてほしいですよって言えば OK です。 まあ、買った、購入した楽器屋さんに持っていくのが一番いいんですけれども、えーまあ、近くの楽器屋さんに持ってって、ちょっとこれは原稿が高いから少し低くしてほしいんですよと言えば何かと解決かと思います。そうすると、お店の人が、ね、そのネックの状態とか、ナットの状態とか、外の状態とかを見てくれたりとかして、原稿を下げることができるという感じです。あまり知識がないうちは、そのネック調整とかはあまり手を出さないほうがよいかと思います。特にナットとか、一回削っちゃったりするともう、 取り返しが使えないので、あんまりおすすめ。手出しするのをあんまりおすすめしません。そんな感じで。弦高がまず一番大きなファクターかなという感じです。それで、あとは弦の太さというのも大きなファクターですね。もちろん弦が太ければ太いほど、押さえるまでに力が必要になってくるので、うぬしが し, しづらくなってしまうわけです。なので、まあ、一番細い0942という弦を使う。エクストラライトゲージを使うというのも一つの手です。ちなみに僕はもうほとんどの議題に。 ほとんどのギターにこの0942という一番細い弦を張っております。まあ、一部あのこうう、こういうギターはち ょ, っとちょっと例外ですけれども、こういうギターもありますが、大、ま、体、あ、0942というギターをあー弦をギターに張っております。こんな感じ。とりあえず、弦に関してはそのところでしょうか。それで<笑>あの、これは、まあ、ギターを買っちゃったらもうどうしようもないんですけれども、 このフレットの形状によってもその音の立ち上がりというんですかね、配弾きしにくい、しやすいかったりとかします。できるだけそのフレットが大きいほうが配弾きしやすいギターになるので、もしフレット交換するとかもしくは中古のギターを探しているとかがあった場合は、ちょっとフレットが大きいものを探してみるのもよいかと思います。音の立ち上がりという言葉があるんですけれどもあの、フレットが大きいと音の立ち上がりが早くなるんですよ。 それで、その結果何が起こるかというと、タッチが軽くなったりとか、その結果的に軽いタッチで音が出せるので、配弾きしやすかったりとかするわけなんです。それで、あと、音の出が速いから、この音粒とかもすごいリ、ね、アに聞こえますし、だからそんな感じでフレットが大きいほうが配弾きに有利だったりとかしますが、これは交換するとか、中古ギターを買うときとかに参考になるような話という感じです。それで、あとは、出力ですね。 これはもう早弾きというよりもそのごまかしの話になるんですけれども、ストラットキャスターみたいなシングルコイルよりも、こういうハンバッカーの出力が大きいピックアップのほうが早弾きしやすいです。まあ、ごまかしやすいといったほうが多分あの適切かと思います。ごまかしやすい。やっぱりこうパワーがない状態でこうバラバラと弾くとミスピッキングしたときとか、その音が出ていないときとかって呂列に出てきてしまうんですけれども、パワーが高出力だとなんかこう勢いと音圧でごまかせてしまうので、 まあ、控え引きできている風に聞こえるという感じです。まあ、その辺は、えー、とごまかしのテクニックになるので、ちょっとコツというと<笑>話は違うんですが、ちょっとその高出力のピックアップとかをチョイスしてみるのもまた面白いかと思います。それで、あとは同じような理由で、歪みをちょっと強くするというのも一つのコツかなと思います。コツというか。普通にこういう歪みエフェクターの原因をブリブリッ と, バリバリッとこう上げて、まあ、ごまかしをかけるという感じですかね。 まあ、その人によって は, そののは、ね、早弾きできていないのをその歪みとかを待つでごまかすのは邪道だってだという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、なんていうんでしょうあの。イメージとして初心者の段階があるじゃないですか。初心者の段階が、ギター始めたばっかりの段階。それで、これがこう成長してくると、そのある程度そのコードとかちょっと覚えたりするわけですよね。 それで、この状態からこの早弾きギタリストになるためには、このごまかし期間みたいなのがあるんですよ。ごまかし期間。なんかこのスイブとかやってて、それっぽく聞こえるけれども、よく聞くとできていねえというごまかし期間があるんです。それで、このときにそのミスとか、あのすごいミストーンと か, なんかこう弾き間違いとかいろいろ含んでいるけれども、それっぽくできているだけという状態を減って、これが終わると本当にこのミスとかがなくなって、そのブラッシュアップされて、本当にちゃんと早く弾けるようになるんですよ。 なので、この状態を楽しむためにも、楽しむというか、うん、そして楽しむためですね。この状態を楽しむためにも、その歪みを強くしたりとか、高出力のピックアップを使うという感じで、そのごまかしを取り入れるというのも面白いと思います。<笑>もちろん、この中でずっとごめいてここで終わってしまう人もいるんですけれども、ここにたどり着くためにはこの期間というのは絶対必要だと思うので、ちょっといろいろなんちゃってハイビキギタリストみたいなのを楽しんでいただければという感じです。それで、もうちょっとエフェクターのこととかでいくとすると、 あのいわゆる、何て言うんでしょうその<咳>。昨今のスーパーギタリストと呼ばれるような方々は、コンプレッサーというエフェクターを必ずかましております。コンプレッサー。これ、どういうエフェクターかというと、その音の粒をそろえるエフェクターなんですよ。<咳>音の粒をそろえるエフェクター。イメージとして、なんかこう4個、ババババッと何かしらの音を弾いたとするじゃないですか。ババババッと、4個音を弾きました。で、それぞれの音量が。 あるときは小さいし、あるときは大きい。あるときはすごい小さくて、これがあるときはめちゃくちゃでけえみたいな感じで、こういうばらつきだったとしますよね。これ、もちろんそのまま走ってしまうと、もちろんばらつきの悪いことになるんですけれども、コンプレッサーとエフェクターをかますと、極端に言うとこれが全部均一になるんです。この小さいところは上に持ち上がって、この余分なところはばっさりと切り去って、 それで、これはまた持ち上がって、こういう余分なところがババ ー, バーと消えているみたいな感じで。こんなエフェクターがあるんですけれども、エフェクターでコンプレッサーというものを使う場合もすごく多いです。例えば、レガート。何て言うんてうだろう<咳>。皆さんがそのいろんなギタリストの動画とか演奏とかを見ていく中で、その左手だけのフィンガリングですげえよく音が出ているなと思ったことありませんか例えばその、ああ、抜けている。 例えば、この右手のピッキングを使うように<音楽>。みたいな感じですごいこのレバートっていうんですかね。<音楽>なんかこのようなの これはコンプレッサーをかけていないんですけれども、こういうフレーズを弾いたときに、もっとバキバキッと音が聞こえてきた経験ってあるかと思います。そういうギタリストは大体コンプレッサーをかなりがっつりかけている場合が多いです。本当に左手 で, あの左手でフィンガリングだけで音が出る状態で。いつもピッキングしなくても音が出る状態で。<笑>コンプレッサーをガッツリかけてそんな状態にしている場合も結構多いという感じです。 でそれは別にもうあのもうごまかしというわけではなくて、もうそういう文化だと思うので、別にこれはそんなジャドガンタラカウンタラというものではございません。さっき の, その、ね、ごまかしとはちょっと経路が違う感じなんですけれども、まあ、こんな感じでコンプレッサーを使う場合も結構たくさんある感じです。それで、コンプレッサーを使うとそのノイズももちろん大きくなってきてしまうので、そこでノイズリダクションとかノイズゲードとかのエフェクターを使うこともあるんですが、そんな感じで<笑>いろんなエフェクターを使うことも多々あるという感じです。 その辺の詳しいことはちょっと別の機会に話をさせていただこうかなと思います。結構長くなってきたので、とりあえずその辺にしましょう。えー、ともう一回ちょっとおさらいをしますと、一番覚えておいてほしいのが弦の弦行のセッティングです。1円玉診断、ぜひ覚えておいてくださいませ。それで結構いろいろこの。 セッティングの改善ができるはずなので、ぜひ覚えておいてください。そで、その弦の種類、細さとかもあったりとかしますし、ピックアップとかの話もあったりとか<笑>します。で、歪み量とかでそのごまかし期間を経るということもとても大事ですし、またさらに興味があれば、コンプレッサーとかあとノイズリダクションとかを使って、もっとスッキリした音を作るというのも大事だったりとかします。えー、そんな感じで、また興味があったら、いろいろ調べたりとかしていただければという感じでしょうか。はい では、3本目の動画は、どっちかというと、コツよりも知識という話になってしまいました。えー、参考にしていただけますと幸いでございます。えー、どうでしたでしょうか ?3 本にわたっていろいろ、入り引きについてお話をさせていただきましたけれども、よろしいでしょうか参考になりましたでしょうかまあね、本当に、なんていうんでしょう。結果的に本当に練習という話になってしまうので、まあ、長期的になんとかなっかとか、なんとかなるっしょみたいな感じで。 続けていただきますと、今年はうれしいなという感じでございます、はい。それではまた違う動画でお会いしましょう。<笑>頑張ってハイビーギタリストを目指してくださいませ。それではさよなら。<笑><笑><笑>